続いての水着はこちらの鮮やかな花柄の水着ですねでこれがですねこんな感じでラッシュガードなんですけどこういう柄でこのリボンにして着るっていう何か珍しいしすごい。 デザイン的にも可愛かったしあと私あんまり焼けたくない人なのでこういう肌の露出を抑えながらもデザインも可愛いしすごく気に入ってこれを購入してみましたでラッシュガード今1個も持ってなかったのでこれは夏にちょっと活躍するんじゃないかなとでこの下にショーパンとか履いても普通にパパパって着れるかなって思ってこれを買ってみましたということでこれも着ていきたいと思います 違うじゃんそうこれが爽やかすごい爽やかほとんどんちょっと大人っぽさもあってね。うん、これがラッシュガードラードね日本ってラッシュガードあんま着ないイメージそうだね着る文化はあんまりな、ね、いし、ね、あんまり見たことないかも、うん、でもこれだったら全然さ日焼けがないそうな日焼けしないからそれねホントいを、ねまあ、でまあこの下は私がもともと思ってた水着なんですけど、うん これに合わせるのだっ黒かなと思ってこれを合わせてみましたしかもね、うん、マッシュガード私も結構持てるけど全部、うん、普通の服じゃんそうそうそうそうほんとに普通のそうなんジャケットみたいな感じで、うん、全部隠れるからせっかく水着を着たのに中なかが見えないみたいな感じだから大事<笑>な中身がね、うん、ぶっちゃけ日焼けしましたとしてもこういうところしても見えないのお腹のこことか、うん、ここは日焼けしないようにした方がいいかも ね、これしかもデザインもいいじゃんそうデザインが可愛くてお花がねそう可愛いで私はちょっと大人っぽく着たかったんで、うん、髪の毛も済んで、うん、この丈だったらハイウエストに合わせてもと思って、うんうん ハ, イいいね、ハイウエストに合わせてきました あ, あったらどうですかで、ね、これがそうがっつり自分のサイズに合わせて着れるからそうだよねそ う, そうだよね取ったらこうペローンってなるやつだから<笑>これはちょっと中は着てる中は着てないあじゃあこのまんまこれ一個だけでも着てなそ う, そう、うん はい、なこれはしっかり結ばないとしっかり結ばないとオープンしちゃうなるほどねそうでもこれがラッシュガードなんだけど、うん、デザインもかわいくていいれい、うんうん、これはちょっとなんか新しいなと思ってこれ、うん、お気に入りし、ね、ていいと思いいじゃんこんな感じでいいほの最後あ最後だ見せてーじゃあ最後の水 着, 着それも回収するわ<笑> が最後ですねあ、水着着るのってなんか大変なんですよねこれはセットではないんですけど私はこの色合いで一緒に買ってみましたこれはね多分ねどんな人でも多分きっと漏れる水着だなと思って私が決めたのはこの脇高っていうんですかねここの高さがある水着とあと何んて言ってもここにパッドが だいいぶたくさん入るっていうすごく優れた商品なんじゃないか、まあ、通販だったので優れた商品なんじゃないかと思いこれを注文してみましたでこれもともとは結構薄いパッドが入ってたのでこれ秘密なんですけどちょっとだけちょっとだけパッドまた追加しました<笑>ということでこれは私が頼んだ中で一番期待できる水着なんじゃないかなと思いますということでこれも 最後に着ていきたいと思いまーす。行こう。お、また別のイメージ、着、はい、ちゃったー。はい、これが。これ私のタイプ。あ、本当。うん、これ見て、ここ、こうするそう。引っ張るじゃん。クロスされていて。かわいい。で、これが斎藤に、この組み合わせが乗ってて。 なん か, なんか、ね、ちょっと自分じゃあんまり多分ね私黒とかさっきのバラのやつだったりとか暗、うん、系が好きだったからまあ、あんまり着なさそうなやつチャレンジしてみようと思ってこの組み合わせにしましたこの色はそしたら選べるうん他の色もあってそれはまあサイトにいろいろ載ってるんですけ ど, ど、ね、自分の好みででんだけどこれねこうした方これまで可愛くないあ、ここっちの方が可愛いねこうしたらさ こう引っ張れ る, となあ漏れる、うん、私みたいにひんにゅう貧乳ちゃんはね、うん、<笑>貧乳ちゃんには嬉しいデザインなるほど嬉しいそうカップみたいなこれがその選ぶ中で一番その需要として考えたのがこれが多分一番胸が漏れるんだろうなと思ってやっぱパッドが元々入ってるのちょっと分厚かったりとか、うん、この脇高はやっぱ一番盛れるので。うん これは多分、胸が小さい人も大きい人でも一番漏れると思う私が着た中であとねなんかわかる愛ちゃんは金んじゃないからわかんないと思うけど、うん、パッといっぱいだるとわかるここがねもうあー上にね浮いちゃう浮いちゃうのよ、うん、そしたら乳首が見えるのね、うん、本当に本当トに<笑>どれだけなるのそれいやちっちゃかったらねもう そ, そこでしかね移住しないのよ高いから、 したら見えないんだよね横から見てもね見えないもともと本当にいっぱい入れると見えちゃうんだよねめちゃくちゃ入れたら<笑>これがあとさっきの着たやつと違うサイトそのソウルストアさんの中でもソウルストアさんのサイトで買ったんですけどこれがやっぱさっきの生地よりかはもうちょっと水着っぽいっていうか多分水の弾きこれの方が がっつり水着だだねねそうッで出た瞬間あ、水着みたいな、うん、いうかわいい水着、うん、かわいいよねこれ若い女の子にはいいかもうん、かわいいこれは普通にかわいいかわいいね、うん、盛れるあと組み合わせるからいいね、うん 色, をうん、色を色選べれるから別々で変えるから、うん、っていう感じで でこれが最後の水着なんですけどいい、まあ、これから今日私たちウォーターパークに来てるので来たーやくーじゃあ何の水着を着て外に出るか何にするの皆さん。ということで、ねね、<笑>今回水着のハールはそのもう運動から始まって長くとってきたんですが。もうなみなみの努力を したので皆さん今回ちょっと初めてやったのでまあ見苦し分もあったかなとは思うんですが今回このソウルストアさんの水着可愛 い, い水着まだまだたくさんサイトにたくさんあるので私が選んだレビューしたやつでも違うやつでもぜひ参考になればいいなと思いますこんな水着姿で締めますがゆんちゃちゃんありがとうございますありがとうございま す, と い, ます<笑><笑>いということで本当に早く出ましょう、ね、<笑><笑>行こうも行こう